皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年2月8日、第10回アストルティアクイーン総選挙の中間発表がありました。その結果、我々のメレアーデ様が上位3位以内であることが判明しました。祝願達成まであと一歩ですね。油断せずに最終日まで投票していきましょう。 バンマの塔の塔攻略順に関すす。る研究です今までは1の祭壇から順番に攻略してきましたが4の祭壇を先に済ませる手順もあるようです4の祭壇はどのみちギラムマジックの効果が使えないので先にやってしまおうということです4の祭壇を先にやってポイントを貯めておけば1の祭壇からギラムマジックが使えますでも1の祭壇でハイスコアが取れるかどうかははぐれメタルの出現数次第なので何とも言えません それに、1の祭壇なんて、ギラムマジックがなくても完全制覇できますからね。しかも、累計57万ポイントを稼ぐには、どのみち1の祭壇を2回やる必要がありますからね。ただ、4の祭壇を先にやることで、毎週1分くらいの時間短縮になりそうなので、来週からそうしてみます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。